えー、次の停車駅は惑星ルミア惑星ルミア停車時間は4時間と16分でありますはい鉄路、見てごらんなさい う, あうわきれいな星だねメーテル あの光が宇宙の発電衛星で作られた電気なのええ地上に届く時には光るのよふーんすごい発電システムでしょそれにあのシステムは太陽の光をエネルギーにしているエネルギー切れの心配はないし水や空気が汚れる心配もないのへえやるな優れものでしょだから今では 他の発電は使ってないの、うん、<笑>どう鉄龍くメーテルさんうわー、夜の方がすごいや本当に美しいわ 消えちゃったよ大変大規模な発電トラブルが発生したみたい地上からの信号が全部切れちゃったえっ大丈夫なの着陸できる心配しないでこう見えても腕はいいのよいい<笑> ルミア全体で発電も送電も止まっているそうです原因はまだ分からないようですがすごい発電システムだったのにルミアの人達は他の発電システムも使っておくべきだったわねはい色々いろいろな方法で発電していればどれかが動かなくなっても他のものでうまく乗り切れますからねそうかそうだよね 人は経験から学び成長していく惑星ルミアでもさまざまな発電が行われるようになったそれ以降惑星ルミアで電気の問題が起きたという噂は一度も聞いたことがない。